今回はですね、えー、こちらの私のボクシーのハイブリッドになるんですけれども、ちょうどこちらを見ていただきますと、こちら、あ1000キロ、納車して1000キロ達成いたしましたので、その間の燃費の打ち上げについて、今回はご紹介をしていこうと思います。 で、それをまあ見るためには、まあ、こちらなんですけど、これマイトヨタプラスなんですけど、まあ、それをこれ、ホットキャストの PCS35 を使って、まあネットとして使うこともできるんですけど、ドライブ診断っていうところがあって、まずこちらですね。で、私の方は、まあ2月の下旬ぐらいから、 2月の中旬に納車になって、3月は丸1ヶ月、このボクシーを毎日乗ってました。で、その時の診断ということなんですけれども、まあ、よく私の運転が荒いよとか、いろいろ言われるんですけれども、まあ、ここを見ていただければ、もう一度、要然なんですけれども、まあ、アクセル、ブレーキ、スピードともに、すべて5つ星ということで、まあ、安全運転としては100点と。 と、まあ、いうことになっています。で、アクセル、高得点のアクセルコントロールです。ブレーキ、安全で柔らかい踏み方ができています。スピード、安全なスピードですと。と、まあ、いうことで、まあ、こんな感じで評価してもらえるという状況です。じゃあ、エコ診断どうなのということなんですが、エコに関しては、 この車でレビューすることも結構多かったりもするんで、まあ、ブレーキワーク、それから速度のキープというのが5つ星なんですけれど、アクセルワークと、それからアイドリング、この辺ですね。アイドリングがやはり二つ星っていうのは、まあ、パワーボタンを入れたままドライブレコーダーのレビューとかをやったりするんで、まあ、その分これから低くなってるっていうことなんですけれど、 まあ、71点という点になっていますアクセルワーク、急加速は燃費が悪くなるので気をつけましょう。まあ後で燃費の話をするんですけれども、やはり少しこうアクセルワークがもう少し燃費を良くしようと思ったら、まあ、この辺の課題があるということを今言われているという状況です。ブレーキワーク、この常識でいきましょう。速度キープ、速度の安定感抜群です。マイドリング 停止時間を減らして燃費向上を目指しましょう。ここです。どうしてもレビューをするんで、まあ、ここのところがなかなかうまくいかないんですけれども、まあ、こういった状況になっているということで、これがまあ3月1ヶ月間のデータということになっています。で下に行きますとマイカーログというところがありまして、まあ、ここで、まあ、1000キロ達成しますと、このようにここをしていただくと、何か このように、ハッピーバースデー1000キロということで、出てきます。ご利用から1000キロを経過しました。車の状況はいかがでしょうかこれからも快適なカーライフをお過ごしください。ということで、アナウンスをいただきますで。ちょうど44日目ということになりますね。1ヶ月ちょっとぐらい、1ヶ月半ぐらいなんですかね。燃費の内訳を見るためには、 このグラフ、それからカレンダー、この辺結構見やすいんですけど、まず全体のグラフから見ていくんですが、2月の下旬、納車なので、ちょうど、ここですね、23日から走り始めています。2月の23日から走り始めて、2月の28日は、木更津の方に出張だったので、その間、この、 区間っていうのはずっと一般道、またはレビュー等々で車を使っていたという状況になっています。で、ここから伸びたっていうのは、まあ、走行距離も今200キロぐらい走ったんですけれど、まあ、走行距離が伸びていくと、まあ、高速道路を走ってたので、かつ平 均, 年平均速度も上がったということもあって、ここの 燃費性能というのが非常に今高くなっています。だいたい20キロちょっとぐらい。20キロ台を。ここは、ここに来るとだいたい20キロ台ぐらいになっています。でさらに、ここ。3月に入りますと、3月の12日。あとは、3月の27、29、31と。だいたいこの辺ですね。 この辺のライン、これ、リッター18ぐらいのラインなんですけど、リッター18を超えているラインっていうのが、ま、この4日間になるということです。で、この辺を、ま、クローズアップして、また4月ですね。4月を見ていくと、4月もリッター18を、あ、リッター15ですね。失礼しました。リッター15を超えているところっていうのが、ま、ちょうど、ここの部分になるかと思います。このところを今度クローズアップして見ていくんですけれども、 カレンダーで、3月あ、2月の28日が一番燃費性能としては高かったということなんですけど、ここの詳細が見れます。細かく区間燃費を見ることができるんですけれど、まあ、その間のこの平均、こ の, この区間の燃費、まあ、時間も小刻みで、 刻まれているわけなんですけれど、7時58分から10時8分、それから帰りになりますと、19時52分、それから23 0分まで。この間の平均燃費としては 20.5 キロパーリッターということになります。燃費性能の実力になってくるということなので、平均にしてしまうと、 走ってるポイントが、走って、走ってるポイントにおいての燃費性能というのが埋もれてしまうというのがあるので、まあ、より具体的に見ていきますと、で、今度3月の12日だったかと思うんですが、こちらです。3月の12日は 21.3 キロになっています。ここちょっとどこ行ったのか忘れちゃったんですけど、あ、ここはね、相模原ですね。 たんですけれどその時の時性能がいうことになってますこここも圏央道を走ったんですけれど、まあ、こういった一般道とまあ高速道路、まあ、主にほとんど高速なんですけれどちょうどうちの自宅の方からちょうど相模の方まで行ったんですけどでそれが大体5 0キロ、片道5 0キロで、えー、と平均燃費が2 1 5と で、こちらの最高燃費 21.8 って出てるんですけれども、ここもそうですね。帰りの燃費性能ということになっています。あとは、3月はここですね。先ほどこれ、相模に行った時の燃費成分。27。見ていこうと思うんですけど、そうしますと、そうすると、まあ、速攻距離55キロで、平均燃費が 19.9、約20ぐらい走ります。 で、これどこ行ったのかちょっと記憶にないんで、で、ここのところですね、運転時間4分ある、平均車 速, 速が、速度が15キロ、で、平均燃費が22っていう、まあ、区間燃費なんですけど、どこを走ったのかというのを見るのは、ここです。今度、レビュー動画を上げるんですけど、ランモードのナイトビジョンドライブレコーダーを取りに、秩父のホームに行ってきたんですけれども、まあ、その時の燃費が。 やっぱり下りがすごく多いところだったんで、まあ、燃費性能が非常にやっぱりいいです。これはあくまで、これはまた高速とは違って、山道での平均燃費。まあ、これも山の方、山道を走って、えー、まあ平均所速が少し上がってますで。走行距離としては27キロ走ってて、1時間、平均燃費が 19.2。 なのでやっぱり山道、ワインディングローを走ると、やっぱり非常に燃費がいいということが言えそうです。定期速度も少し上がってて、定期燃費が良くなっている。もそうですね、20台超えているということなので、でまあ、このように、えー、と3つの区間、ここと、ここと、 それから2月においては、ここを見てきたんですけれども、まず言えることというのは、高速で走って、平均車速が上がってくると、燃費性能はもうリッター20をまあ超えてくる、リッター22ぐらいに入るということになります。なので、カタログ燃費は十分に達成しているわけなんですけれども、ここの部分、これ、少し落ちるんですけど、ここは、 まあ、秩父であるとか、山道のワインディング路上り下りを含めた平均日費になると、まあ、いうことになるわけです。そうしますと、まあ、いたい平均日費としてはもう立体2周ぐらいを走ると、まあ、いうことになります。まずこれがボクシーハイブリッドの燃費性能の実力ということがまず一つ言えるかと思います。ただし、これ、見ていただくと、 三つのポイントで、まあ見たわけなので、まあ最高燃費がこんなもんかなっていうところです。で、今度、燃費が低いところ、どうなのっていうところになるわけなんですけども、これ、グレーのところが平均燃費になるわけなんですけど、まあ、いった10キロ、それから15キロ、 まあ、結構4月に入って、ニッ性能はそんなにまあ良くないです。だいたい10から。で、悪いとこ、悪い時ですと、リッター 6, 6とか7とか、そんなもんだから。で、3月の時点で行くと、まあこれ0もありますけど、悪い時ですとやはり6ぐらいになってますし、でここがリッター ギター12ぐらいのラインになるわけなんですけど、まあ、だいたいざっくりで、ざっくりで、まあ、ここのところですね。この最高円形のところを抜いていくと、まあ、だいたいギター10、10とか1十二2ぐらいになってくるのかなっていう気がします。で、例えばこの一番悪いところで今度見ていこうとしたときに、まあ、この2つのポイント、まあ、ここはちょっと置いといて、ここの2つのところですね。 ていくと3月の10日、それから3月の21日、見ていこうと思うんですけど、3月の10日、ここになすよ平均燃費が 7.2 と、運転時間は2時間、なので、これちょっと、おそらく私、これ作業してたときだと思うので、非常に燃費が悪いってことな ん, だと思うんですけど、何をやってたかっていうことなんですけど、そうですね、川越の方向悪い。 走って、サイマーの方走って、で、これ2時間っていう感じなので、まあ、この辺をこう、うろうろ、仕事で使ってたっていうことですね。なので、アイド時間が結構長かったっていうのもあると思うし、走ってる時は、まあ、平均年比としては2週ぐらいやっぱり行きます。で、ここの13分ぐらいですけど、25とか、 で最初のファーストアイドル時っていうのはやはり燃費が一番悪い時です。エンジンも冷えてますし、短期してる時間っていうのも少しこう長めになる。で、ここ走ってないんで、順通に燃費が悪いということになります。で、ここも少しこう時間が空いてまた。 エンジン自体が冷えている状態からスタートしているので、平均燃費としてはリッター13ぐらい。で、暖かい状態になりますと、20ぐらい走ると、まあ、いうことになります。まずこれが7日の時点の燃費の内訳と。ここはさておいてゼロなので、今ここで見るということなんですけど、21日に関してはどうかということです。 6.2 ということなんですけど、これはどういう内訳かと。これはやはり私が仕事で使っていたっていうような状況なので、まあ、普段皆さんがこう使う使い方とはちょっとやはりかけ離れてるところというのがあるかなと思います。で、この辺の走行、17とか、まあ、2キロぐらいの。 距離を7分かけて、まあ、平均車速としては18キロぐらい。まあ、大体皆さんの使う走り方としては、この辺になってくるかな と, いと、そうするとリッター17ぐらいきますね、一般の。で、これ、14時52分から16時って、これ、運転時間はでも1時間しかない、平均車速としては 0.8 なんで、これはもう完全に運転していない、ほとんと止めてる状態。 だからほとんど止めてる状態が続いちゃってて、まあこれだけの熱費が熱費性能になってくるっていうことなので、ここはもう無視していただいていいかと思います。一般的には大体この17ぐらい走るのかなっていうイメージかなと思います。こことここ見たんで、もう一つぐらい見ておこうかなと思います。4月に入ったんで、ここですね、ここ、ちょっと熱費悪いですよね。 4月1日見ていくこうと思うんですけど、7.3。先ほどとそんなに変わらないところ、同じようなところのポイントを見てるんですけど、まあ普通に、走行距離1キロぐらいを5分で走って、平均車速が12キロぐらい。だいたい切った15ぐらい。まあ先ほどの17。まあだいたい15から17ぐらいが、街乗りで、普段買い物とかで、足とかで使う場合の、 まあ、燃費制度と思っていただいていいかなと思います。でここだから最初、ファーストアイドルを伴ってエンジンが冷えている状態、これ、時間ちょっと空いているので、そうすると、やっぱり燃費が極度に悪いっていう状況、10キロ下回ったりするっていうのもあるようです。でここはもう作業しているだけなので。で 15分後にまた走らせるというある程度、暖気が終わった状態でということなのであれば、まあ、リッター15から17ぐらいは一般道でも走るよというふうに言えるかもしれない、言えそうな、まあ、感じかなと思いますね。ということで、まあ、走行距離1077キロ、4 4日目なんですけれども、まあ、この間の燃費性能の内訳ということで見ていたんですけれども、 高速道路を走ったりとか、峠道を走ったりするような、まあ、比較的平均車速が上がって、移動距離も伸びるような場所においては、ギター22ぐらいなり走る、そのぐらいの性能を持っているということになりそうです。で、逆に、一本の道化っていうと、レンジが冷えて、で、そこから走り出すといった状態になると、 一度リッター10キロ台が落ちるんですけれども、でエンジンがまた温ま っ, エンジンが温まっている状態から、また少し一般道を走るということになってくると、まあ、リッター15から17ぐらいは走るといった、まあ、そういった燃費性もそういった打ち内けになっているのかなというふうに、まあ、今回。 この1077キロのま 走, 行 走, 走行距離でのその燃費性能を見ていった結果なんですけれども、打ち明けとしてはそういう感じになりそうかなということで、まあ、皆様にお伝えできるかなと思います。えー、トヨタボクシーのハイブリッドになりますが、燃費性能の打ち明け、1077キロ、新たな燃費性能の打ち明けについて今回はご紹介させていただきました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは、ね、失礼をいたします。